はい、それではあの今日の授業を始めたいと思います。で、えっ、ー、と、前回までで第1章 の, の、まあ、数ベクトルと行列に関する説明が一通り終わりまして、でまあ、今日からいよいよその第2章の連立一次方程式と行列というところに入りたいと思います。 でそこで、えー、とまず、教科書は、えー、34ページですね、でセクション 2.1 が基本変形となっておりますけれども、えー、ともう少しあの詳しく言うと、これ、行列の、まあ、基本変形の話です。 であのこの章ではあの主にその皆さんがこれまでに学んできた連立式方程式とそれからその行列の操作の間にそのどのような関係があるかということを見ていきます。で、えー、と多分多くの皆さんはあの連立式方程式の解法をいつ習ったかよく覚えてない人もいるかもしれません。僕自身もそうですが。 大体まあ中学の2年生ぐらいで 習, った習うのではないかと思います。で、えー、とここではその、えっ、ー、とまあ、あの、これまでのその連立一次方程式のまあ解き方からですね、えー、それがその行列から見るとどういうふうに見えるかと、それからその行列を使った計算が連立一次方程式を解くのにどのように役に立つかという話を説明していきます。でそこで、まず最初に、 復習なんですけれども、皆さんがこれまでに学んできたその連立一置方程式の解き方からですね、この行列の基本変形と呼ばれる計算について考えていきたいと思います。ということで、その連立一置方程式。 解き方として、えー、加減法という名前は聞いたことある人いるかもしれませんけれどもそれから行、まあ、列の、まあ、基本変形これは 今日初めて出てきた言葉ですねこれから説明しますけれども、この行列の基本変形と呼ばれる操作をまあ考えてみましょう。で、まずま、例題なんですけれども、 例題としまして、この次の連立一時方程式を解いてみましょう。で、えー、とこれから書きますが、どういう方程式かというと、x と y という2つの変数を持つ。 で方程式は2本の連立方程式でして、で1つ目は、2x プラス 5y イコールマイナス11それから、もう1つの方程式は、マイナス x マイナス 4y イコール10、まあこういうあの方程式を解くことを。 考えてみたいいと思いますまずここまでいいですか。それでこれからちょっと式をいろいろ書きますので今は少しここの黒板は贅沢に使ってですね実際の解き方をちょっと右側の黒板に順番に書いていきたいと思うんですけれども。 まずそのまあ実際にこの方程式解きながらですね そ, のそれに対応する行列の計算を見ていくわけですが一応あのこの黒板をですねあの左半分と右半分に分けて使いますこれから。でそれで左半分の方には加減法と呼ばれる皆さんが中学で学んだその連立一次方程式の解き方を順番に書いていきます。 で黒板の右側の方には、それに対応するその行列の計算ですね。これを書いていきますので、あの皆さんもノートを取るときはそのつもりで、ノートを書き進めてください。で、えー、ここまでいいですか。で、まず最初に、えー、ともう一度こ の, あの与えられた方程式を書きましょう。最初のステップですので、これを書きます。 2x プラス 5y イコールマイナス11と、それからマイナス x マイナス 4y イコール10と。まあ、与えられた連立方程式はこういう形ですね。で、それぞれの方程式に、まあ、1、2と、その式の番号を振りましょう。で、一方で、その行列の部分に何を書くかというと、この方程式を 見ますと、あのまあ係数とそれから x とか y という変数がありますけれども、この部分から数のをだけを抜き取って、それをこの行列の要素にしましょう。えっ、ー、と例えば一行行列の一行目は、うんと x の係数2と、それから y の係数5と、それから一番右側には右辺の値 -11 と書きます。 で行列の2行目には同じようにあの方程式の2番からですね、x の係数マイナス1と、から y の係数マイナス4とで、最後に、えー、と右辺の値10。このようにあの書くことにしましょう。いいですか。で、とまあ、あの連立方程式の解き方はもう皆さんよくよく覚えて いいると思いますこれはあの、まあ、人類の数学史における財産の一つですから皆さんもよく覚えていると思いますけれども、えっと、どうやって解くかその原理を思い出しますと、まあ、基本的にその、まあ、両方方程式ですからその一方にもう一方を何倍かして加えるとかしてもあの方程式の関係は変わらないわけですよねですので、えー、この場合ですといろいろなやり方ありますけれどもここでは そのまあ、1番の方程式に、えー、と2番の、まあ、2倍したものを加えましょう。そうすることで、この1番から変数 x を消すことになります。で、これをその2番目に書きますか。で、そうしますと、えーとまあ、1番から 2番に2番を2倍したものを加えますから、そうすると、1番の式は、x の係数、x の項が消えて、マイナス 3y イコール9と、それから、2番の式はそのままですね、マイナス x マイナス 4y イコール10と。で、 出来上がった方程式をそれぞれぞ番4番としましまょうで、えー、と今ですねこのカッコ1の方程式やカッコ2の方程式を導くのと同じ計算は行列で行うとどのようになるかといいます と,、えー、とこの場合はその先ほどやったようにある方程式を何倍化して別の方程式に加えるという操作は行列の上ではある行を何倍化して別の行に加えるという動作あの操作に対応しています。 ですので、まあ、この場合ですと、えっ、ー、と、括弧1では、1番の方程式に2番を2倍して加えたっていうことですから、行列ですと、この第2行を2倍して第1行に加えたと。そういう操作に対応するわけですね。で、この結果、そのどうどう、行列としてはどうなるかというと、えっ、ー、と、1、1、 成分が0になりまして、で以下、えっと、第1行はマイナス3と9が入ります。でそれからえ、第2行は変わらず、マイナス1、マイナス4、10、まあ、こういう形になりますね、まああの。この方程式、導かれた方程式の係数をそのままこう行列の各成分に移して書けばよいわけです。 でじゃあ今度はこの括弧2番の方程式からですね何をしようかとする と, とこの4番の方程式のマイナス 4Y というのを消しましょうでそのためにどうするかというとこの3番の方程式をマイナス3分の4倍したものを4番に加えます。 でそうしますと、えー、と3番の方程式は変わらないですね、この場合は。マイナス 3y イコール9と。それから、えー、と4番の方程式で y の項が消えて、マイナス x イコールマイナス2と。まあ、こうなります。で、えー、と行列の方では、その、 どう書くかと言いますと、ちょっと下げますが、第1行をマイナス3分の4倍して、第2行に加えるという操作を行いますの で, で、この結果、0マイナス3、9の。 えー、マイナス1、0、マイナス2と、まあ、こういう形の行列になります。でこれあの、新しく導かれた方程式を5番、6番と番号を振りましょう。で、えっ、ー、と、まぁ、x、これ、順番は、まあ、このままでもいいかもしれないんですけど、一応まあ、 x イコール何とかっていう方程式を上の方に持ってくることにしますとそうするとこの5番と6番を交換することになりますで同様にこれ行列の世界ではこの第1行と第2行を交換することに対応しますで実際にやってみますと えーとまあ、これ交換するだけですから多分皆さん各自で移していけると思うんですけれども一、まあ、番目の式ですねが前上の方程式がマイナス x イコールマイナス2になって下の方程式がマイナス 3y イコール9と、まあ、こういう形にこうなるわけですねで対応する行列の方もこれはただ単純に第1行と第2行を交換しますので 第1行がマイナス1、0、マイナス2、第2行が0、マイナス3、9というふうになります。で、ここまでいいですか多分問題ないと思います。で、最後に、えっ、ー、と、このですね、x とか y の係数を1にできるといいわけですよね。 まあ、方程式に7番、8番と番号を振りますと最後は方程式の7番2をマイナス1倍して同時に方程式の8番をマイナス3分の1倍しましょうで同時にこれあの行列の方ではどういう操作をするかというとえこれ第1行をマイナス1倍してそれから第2行を まあ、マイナス3分の1倍すると、まあ。そういう操作になるわけですねで。実際にその操作の結果を今度はまた左の黒板を使って書きます。 で最終的に、この2つの 連, 立方あこの連立方程式なんですけれども、どういう形になったかというと、x イコール2と、それから y イコールマイナス3と、まあ、こういう形になりまして、まあ、これ、あまりまあ、ここまでくると番号をつけてもあまり意味がないかもしれませんが、えーと 結局、x、y の解がこう求まったということになるわけです。で一方で、行列の方はどうなったかというと、えー、第1行が 1,0,2 で、第2行が 0,1-3 と、こういう形になりました。で、ちょっと行列の方に、ここにちょっと縦棒を入れて、 あの見ていいたただきたいんですけれどもあの最終的にですねこの方程式が x イコールなんとか y イコールなんとかっていう形になった時に対応する行列を見ますとここに単位行列が現れているという点に注意してくださいで実はあのこの形というのがあの後で重要になってきますので一応あの方程式を解いた後で それに対応する行列というのはこのような形をしているというのを覚えておいてください。で、そこでですね、その今、その、まあ、方程式を解いたあ計算における 計算においてですね、いくつかその方程式に対するその操作を行ったわけですけれども、今まで の, その解法を振り返ってみますと、方程式に対して行った操作というのが、実はあの3つあります。今から一つずつ挙げますので、確認してください。まず、一番目としては、ある方程式。 をまあ C 倍すると。ただし、これ、0でない数なんですけれども、C 倍するという操作がありました。ある方程式を何倍化しても、その方程式のとしてはあの変わらないということですね。それから、2番目としましては、2つの方程式、今回の問題は2つの方程式だったんですが、 この上下を入れ替えるという操作を行いました。まあ、こういう操作を行っても そ, のそれぞれの方程式に変化はありませんから全体としての連立方程式は元のと同じものを指すあの示すわけです。それから 3番目としましては、これは結構重要な操作なんですけれども、ある方程式の C 倍を、他の方程式に加えると。 でこれは、あの、ある方程式から、x ですとか y ですとか、そのいらない変数を消去して、あの変数を一つに、変数の個数を一つに落とすという操作のためには、本質的に必要な操作だったわけです。とい う, ふうにを一応確認しましょう。さて、えっと、まあ、皆さん、我々がですね、その連立一方程式を解く際には、基本的にこの3つの操作のどれかをこう繰り返すことによって、 そのの連立方程式の解を求めていますでえじゃあこれに実はこれに対応する行列の先ほどの計算の中でですね行っていた操作っていうのがあの実はありますのでそれが何だったかっていうのをちょっともう一回振り返ってみましょうまずある方程式をまあ C 倍するっていうのはそのどういう行列やどういう計算に対応してたかというとこれある行を 行列のある行ですね、を、まあ、C 倍するという操作に対応していました。で、2番目に、2つの方程式を入れ替えるという操作は、行列ではどういうことを対応してたかというと、その2つの行を入れ替えるという操作になっていました。 で3番目に、ある方程式の c 倍を他の方程式に加えるという操作は、行列ではどういう操作になっていたかというと、ある行の c 倍を他の行に加えるという操作に対応 ししていました、えー、ということですので、そのまあ、あの連立一時方程式を今のような形でその行列で表して、それに対して計算を行った場合というのは、その方程式に対する操作のですねこ、のこの方程式という部分をその行列の行に置き換えると、 こうあの、同じ意味の操作がなされているということがわかると思いますで。そう考えますと、そのこれまで連立一時方程式をですね、こう、一生懸命書いてきた操作っていうのが、実はこ の, あの行列の変形で同じ計算ができるようになります。で、そのためのこの3つの行列、行列に対するこの3つの操作を、行列の 行基本変形と呼びまして、これをこれからこの線形代数で扱います。ここまでいいですかもう一回まとめますと、連立一時方程式をその解く計算がですね、行列の この行基本変形と呼ばれる計算の繰り返しで同じことができるということなんですね。でまずその行基本変形の定義をしていきましょう。 一応ここではその行基本変形とそれから行変形という2つの言葉を定義します。でまあ、行列の話ですので、まあ、毎度のことなんですが、まあ、A という行列が登場しまして、でこれは M 行、N 列の 行列としますでそれから、えー、スモール l c はマスカラですね、数ですね、数と。それから、i と j というインデックスを出しますけれども、えー、と i と j は1から m までの間で、えー、ただし、まあ、ここでは j の方が i よりも大きいことにしましょう。でこれに対して、 次の3つの変換を A の行基本変形と言います。で、えっ、ー、とその基本変形ですけれども、 まあ、一応、先ほど書いた3つの操作なんですが、一応 i とか j とか出していますので、もう一回、それをもう少しきちっと書きましょう。えっと、一番目は、え A の 大愛行を C 倍すると。ただし、C は0でない定数とします。これがそのある行を何倍かするって操作ですね。で、2番目が A の大愛行と。 J 行を入れ替えると。で、これも先ほどに2つの行を入れ替えるという操作です。そして3番目が、うんと A の第 I 行、もしくは J の場合もありますけれども、第 i 行もしくは第 J 行に、もう一方の行ですね。第 J 行もしくは、こちらが J だったら、この i 行ですね。第 i 行の C 倍を加えると。えっと、以上の その3つの操作をこの行 A の行基本変形と言います。でそしてこの行基本変形をその先ほども見ましたように実際に方程式を解く際にはその何回も繰り返してこう 適用するわけですけれどもこの行基本変形 3, 3種類の行基本変形を繰り返し施す操作ですねえっとこれを その行変形といいます。ということでその、まあ、行基本変形はこの3種類の操作のどれ、まあ、ことを言いましてで、まあ、それをそのある同じ行列 A にです、ね、何回も繰り返して施すことをまとめて行変形と。 ということにします。ここまでいいですか。教科書では三十四ページですね。まだ。 あの教科書の5行ぐらいしか進んでないんですけれどもあの一応まあ言葉としてはそういうことですねはいまでですかはいじゃあその続きなんですがでまあその行基本変形というのをその今 定義しましまたけれどもその、まあ、実際にです、ね、行基本変形を行おうと思ったらうーん、まあ、手で操作するのは も,、まあ、もちろんいいんですけれどもせっかくその我々行列という道具を持っていますからその行列の計算でその行基本変形ができたら、まあ、当然あの、まあ、皆さんが素晴らしいと思うかどうかはわからないですけどとりあえずい い, いいかなという気がするわけですよね。でそこで その行基本変形を行うため の, その行列、実は そ, のそれが行列でですね、あの行列の計算でできるというのをこれからやります。そこでまず、基本行列というのをあの言葉を定義します。 自体はあの教科書の34ページから35ページにこう。あの1ダッシュ2。ダッシュ3。ダッシュというような式番号で書かれてあります。で、それぞれが何を指すかと言いますと、実はこれって言うのはその単位行列にその今先ほど定義したえ、行基本変形をまあ施したものであるという点に注意してください。ですので。 基本行列のまず定義としましては、あの単位行列、E の M ですね、今、M 字の単位行列としましょう、に、先ほどの定義の行基本変形。 かっこ1カッコ2カッコ3を施したもの、まあ、その結果の行列ですねでそれぞれをあの教科書にありますようにカッコ1ダッシュカッコ2ダッシュ 括弧三ダッシュとしましょう。それはこれから追って書きます。でこれをですからもう一回復習すると、対行列に対してその行基本変形を行った行列をと Mg 基本行列 と, と言います。 えー、それで、じゃあ実際その M 字基本行列がどのようなものかなんですけれども、ちょっと時間が厳しくなってきましたので、版書は省略しますが、本来版書すべき図がですね、皆さん の, あの教科書にありますので、そちらを見てください。まず、その括弧1ダッシュというのは何かというと、その、第 i 行を C 倍する行列ですね。でですので そのに対応するカッコ1ダッシュっていうのが EI の C というふうな記号で書かれていますけれども24ページの一番下の式です。見ていただいてわかるようにその単位行列なんですけどその第 II 成分ですね。II 成分が C になっているというものです。ただしここでは C が0でないという点に注意してください。次にカッコ2ダッシュですね。 と、第 i 行と第 j 行を入れ替えた行列ですね。えっと、これは教科書の35ページの一番上の行にあるカッコ2ダッシュっていう、Pij と書かれた行列なんですけれども、えっと、第 i 行と第 j 行をひっくり返しているという点に注意してください。それから、最後にそのカ 三ダッシュですね。あのえっ、ー、と A の大ああそうか大 i 行に大 j 行の c 倍を加えたという行列なんですけれどもえっ、ー、とこれあの教科書のカッ三ダッシュの eij カッコ c という行列に書かれてありますであのここで見てわかりますようにえっ、ー、と i 行 j 列の成分に c が加わっているという点に注意してください でまあ、これら の, その3つの行列がです、ね、そのまあ単位行列に対するその基本変形を行った行列なんですけれども、まあ、M 字の基本行列と呼びます。 でえー、とこの基本行列に関して、あのーまあ、基本的な性質が一つありまして、これ一つの命題として書いておきますけれども、えー、まず基本行列は、生息です。 生息で、生息ということはその逆行列が存在するということですね。逆行列もまた、生息です。ということはですね、のこの行基本変異形を行った基本行列には、 あの逆行列が存在するということなんですがじゃあそれぞれの逆行列というのは一体どういうえっと操作を行う行列かというのをまあちょっと皆さんあのそれぞれ各自考えてみてください。一応あの答えはあのこの教科書のですね35ページの下から1234行目にあのその答えを示す式が書かれてありますので。 でまあ、ちょっとそれを見てですね、その意味をあのちょっと考えてみ、えー、てください。一応もう少し詳しい説明は、あの僕の講義ノートの方にあの書いてありますので、また後日、閲覧できるようになります。でそしてあの、この基本行列をですねわざわざこのように定義したのには、あの理由がありますで。なぜかというとですね、あの実はその、 勝手な行列 A に対してその行基本変形を行いたいときにどうすればいいかっていうとこの基本行列を左からかければいいっていうんですね。ですのでその単位行列をその例えば行を何倍化するとかそれから大 IJ とある行とある行をひっくり返したとかそういう行を使ってですねそういう基本行列をあの 勝手な行列の左側からかけることによってその自分の好きな行列の行基本変形を実現することができるというのが実はこの基本行列の使い道なわけです。そこに注意してください。ですので一応注意点としては勝手なのまあ勝手な MN 行列 A にですね、M 字の基本行列、教科書の式でいう 1' と 2' と 3' にあるこの基本行列ですね、これをまあ左から、左からかける よりえっ、ー、とそれぞれ A の行基本変形になると。ということでその まあ、あの結局そのあるなんか自分が扱っている今行列があってそれになんか行基本変形をやりたいなと思ったらそれを行列の掛け算でできるっていうんですねで何かければいいかっていうとこの先ほど定義したこの教科書に載っているこの基本行列というのをかければあのそういう自分の好きな行列に対する好きな基本変形ができるというのがポイントです。 えー、っとここまでいいですかで。あとちなみにですね、その、実はその、より一般的な行列の行変形ということを考えることができて、で実は、あの、ある行列、例えば今、A だったら A としますよね、A という行列に、左から何かしら行列をかけるという操作は、実はその A に対する、あの、何らかの形の行変形を意味します。で、えー、っと、まあ今回はその、 基本行列による行変形というのは教科書に載っていますけれどもあのもう少し一般的な行列の行変形というのをあの考えることがあのできるんですがあの残念ながら今はちょっともう少しあの急いで先へ行かなければなりません。であのその辺の詳しい話はあの僕の講義ノートの方にちょこちょこっと書いてありおきましたので興味のある人は後でご覧ください。 はい、ここまで何か質問ありますか、はい、で、えーっと、次がですね、そのまあ、このセクションの一番主要なトピックなんですけれども。 まあ、行列の行変形とをですね、連立時方程式を解くのにどう使えるかという話なんですが、先ほども言いましたように、連立時方程式を解く操作に対応する行列の行変形というのは、 その行列をある特殊な形にこう変形していくことがまあ見て取れたと思います。で、その方程式を解く上で、鍵になる特殊な形というのがありまして、実はこれをこれからやります、簡約簡約階段行列と言いますけれども。 でここからの話はそ の, あの任意の与えられた行列に対してその行変形をこう繰り返すことによってその簡約階段行列にこう変換しようとで そ, それによってその連立時方程式をまあ言ってみれば解くというあの話をしたいと思いますで、えー、とここからが教科書です と,、えー、と36ページ で, す、ね、で教科書の36ページではその階段行列というのを定義しておりますので一応あのここでもやりたいと思います。うん えー、とまず A を MN 行列としますけれどもこれ A をですね成分 AIJ を成分に持つ MN 行列としますがこの A の大 I 行が0ベクトルでないとき そうしますと、そのまあ、どこかですねゼロでない成分が存在するんですけれども、この A の第 i 行の先頭列というのを定義します。先頭列これを まあ、記号では、K の i と書きますけれども、えっと、ちょっと時間の短縮のために図で書きますので、皆さん、適宜、これを文章で直していただきたいと思うんですが、 えっ、ー、と、A の大愛行が0でなければ、まあ、どっか一番目からあるところまではゼロ要素が0で、で、あるところに初めて0でない要素が現れるものとしましょう。これ、えっ、ー、と、A の大愛行なんですが、えー、こうですかね。ですので、えっ、ー、と、ここのことを言います。うんと、これは実はそのも、ゼロ ヒゼロの、まあ、まあ、最も、まあ、左側の列。ああ、だからすいません。えー、っと、ちょっとあまり日本語の文法的に適切じゃないかもしれないね。じゃあ、ヒゼロのを、ここに持っていきましょうか。最も左側のヒゼロの列ですので、例えば、えー、っと、 そのこの A の大愛行がですね、まあ、0が1列2列3列4列と続いて第5列が初めて0でない要素があったよといった時にはこの A のこの行の先頭列を KI を5というふうに抜きます。まずこういうあの先頭列という言葉がそれから KI という記号が出てきましたのであの注意してください。 ここまでいいですか、えーと、先頭列の意味、大丈夫ですかね。はいはいまあ、ちょっと 今, 今聞くのはちょっとなと思う人は、後でこっそりでもいいですから、質問してください、ね。それで と大事なことはそのこれからその階段行列というのを定義するんですけれどもこの A が、まあ、次の条件を満たすとき、えー、ちょっと数学のややこしいと皆さんが思うかもしれない点の一つとしてはあのこういう条件を満たすものをこれこれと呼ぶっていうものの付け方が名前の付け方がこれからだんだん増えてくると思いますので、えーと まあ、大変かもしれませんが、なるべく頑張ってついてきてほしいと思います。A を、次の条件を満たすとき、A を、階段行列と言います。で、それから、これからその条件をあの記します。えっと、一応、 まずは教科書通りにこの文章でその条件を書いた後で、まあそれをもう少し直感的に、まあ図を使って説明したいと思います。えっと、まずいきなり公式が出てくるんですけれども、えと、k の1、小なり、k の2、小なり、点点点、k の r。これは n 以下にある。で、ちなみに r は、 M 以下であるとでまあ文字通りの定義を言いますとこの先頭列の値の代償関係ですねでこれは1とか2とかっていうのは行の番号なんですけれどもその行がその A の行がどんどん大きくなるに従ってその各行の先頭列の値というのは必ず大きくなると小さくなることはないということをまず言ってるということを掴んでください。そそれがその 直感的にどういうことを表すかはまた図の方で示します。で2番目は、の A の1、K の1、イコール、点点点、イコール、A の R、K の R、イコール1と。ただし、R は M 以下とで。この2番目の条件は、何を言って ているかというと、その、先頭列、またここも先頭列が出てくるんですね。ですので、これは何かっていうと、あの、A、例えばここの A の1、K の1っていうのは、その行列 A のと第1行で0、えー、でない最も左側の要素ですね。で、これが1に等しいと。で、同じように、その各この先頭列に関して、 そのまあ、各行のですね、非0の一番左側の要素は全て1だということを言っています。で最後に3番目なんですけれども、3番目は、この R が M より小さいとき。 まあ、これもちょっと直感的に分かりにくいのでまた図で説明しますがとりあえず文字通りに読みますと R プラス1行以下のまあ行列の要素ですね行列の要素はすべて0とまあこういうことを言っていますのでまずそうですねちょっとこ の, あの式って書かれた その条件を確認しましょう。あ、ごめんなさい、どうですか。はい、じゃあちょっとこれ上に上げますね。 でじゃあ実際にその開安行列というのはどのような形をしたものかというのがあの教科書の36ページの下の A イコールっていう式にありますのでちょっとそれを説明しましょうあのま あ, あのこの今から書く A はあの教科書36ページ の, あの式に基本的に順じて書きますので あの面倒な人は無理して写す必要はありません一応教科書に書き込んだりして理解してもらえればいいと思いますでなんかこういう1というなんか階段があってで、まあ、こんな感じになってですねで、まあ、こんな感じで こう行列が閉じていましてで、まあ、こういう図が載っていてですねあと下の方に K の1とか K の2とかっていうのが載ってましてまあ一応この番書では K の3まで載せますけれどもで最後に K の R が載っているという状況ですねで、えー、と実はその階段行列というのはこのような形をしています。 でえー、とまず、条件、一番目の条件から見ていきますと、一番目の条件は、先頭行、先頭列か、先頭列ですね、営の1よりも営の2の方が大きく、営の2よりも営の3の方が大きいと言っていることは、どういうことかっていうと、そのこれ、行がですね、だんだん上から下に下がってくるほど、先頭行は、 より右に、より右に行きますってことを言ってるんですね。より右に行くっていうことは、とゼロでない要素というのはと、この第1行ほど、行が上の方ほど左側の方にゼロでない行あの要素があるんだけれども、だんだん行が下がっていくと、その非ゼロの要素っていうのはどんどん右側の方に追いやられていくと。まあ、そういう意味で、 なんとなくこれ、ヒゼロの要素が階段を作っているようにこう見えるわけで、これがその階段行列という名前の由来にもなっていると思います。これは1点目ですね。それから、えー、と2点目は、各行 の, その先頭列の要素は全部1である。つまり、これはその階段のちょうどこの角に当たる要素ですね。角というか段の角ですね。その要素は全部1ですということを言っています。 から3番目なんですが、えっと、r イコール、r が m より小さいときっていうのはどういうことかっていうと、ちょうどここですね、今、これが r 行です。で、残りは、これ一応、えっと、今、a は m 行の行列ですので、えっと、残りは m-r 行なんですけれども、えっと、もし、その階段の比ロの 非の要素からなる階段がですね、この上から R 行で終わっていたとしたならば、えー、その下の M-R 行はこう全部ゼロですということを言っています。えー、と以上がたいその、えー、と階段行列の、まあ、直感的な姿ですね、こういうものだ と,、えー、と、まあ、思うことにしましょう。 ここまでいいでしょうか。で、えっ、ー、と、次にですね、その、このセクションで一番大事な、簡約階段行列。というのを定義します。 解約階段行列なんですけれどもまず A は先ほどと同じ M 行 N 列の行列ですねこれがえとまず階段行列まず階段行列であるとでかつえとここもちょっと文章だけで書くと すぐには分かりにくいかもしれませんが、A の i、ki ですね、これは対 i 行の先頭列の要素ですね。i、ki を含む列ベクトルの成分が、 A の IKI を除いてすべてゼロであるとき、えー、なかなかその文章にすると面倒なんで大変だと思いますけれどももう少しで頑張っ て, なので頑張ってくださいでこの A を簡約階段行列といいます ここま で, いい で, すかで、えっ、ー、と、なんか文章で書くと何のことを言ってるかよくわからないという人もいるかもしれませんけれども、えっ、ー、と、これはあの、この先ほどのこの図で言うと次のことを言っています。と、この a の i、ki を含む列ベクトルって言ってますから、a の i、ki っていうのは何かっていうと、ちょうどここで丸をしたこの階段の角の要素ですね。でこの階段の角の要素で、例えばここに着目しましょう。 ここを含む列ベクトルっていうと、ここなわけですね。まあ、例えばこの k の2、えっ、ー、と、2を k2 列の含む列ベクトルというのはここなんです。でそこで、えっ、ー、と、この成分が、ここの1を除いて全て0であるということを言っています。で、えー、ここのよりも下の成分が0っていうのは、あの、階段行列の定義から当たり前なんですね。ところが、 この成分より上がゼロかどうかっていうのは何も言ってないわけです。実際、ただの階段行列では、ここよりも上の成分はまあゼロであってもなくても良いわけなんですね。ところが、階段、階段行列の定義では、この1の上の成分も全部ゼロだっていうふうに言ってるわけです。同じように、えっと、ここもですね、この1の上の成分は全部ゼロですと。それから、この K の R も、この1のよりも上の成分は全部ゼロですと。 いうところがそのただの階段行列と簡約階段行列のあの異なる点ですので押さえておいてくださいこの階段のところの1の要素より上が0か否かっていうことですねまあここはなでもな何が入ってもいいのはただの階段行列であるのに対してまあ0が来ると0が全部0になるというのがあのこの簡約階段行列です。 それでと、この解約階段行列について、あの大事なことを2つほど書いておきますと、まず1つ目は、ちょっと時間の都合で文章だけ書いておきますけれども。 えー、とここ定理 2.1 っていうのはその教科書の37ページにえーある定理 2.1 ですね。でここで言ってることはすべての行列は行変形によってま あ, ある適当な行変形を施すことによって 階段行列に変換可能である と, ということに注意してください。とこれはその一応先ほどですねその先ほどその連立式方程式を解いたときにその行 行列に同じ操作を施してその行列に単位行列が出てくるようなそういう操作をやりましたけれどもじゃあそういう操作がそのどんな行列にもできるかっていうのがまあ自然と数学を勉強していると湧き上がる疑問なんですがえ実はできますとどんな行列を持ってきても あ, のある適切な操作を行うと解約解断行列にできますということを言っています。 数学ではこういうことは非常に重要視します。すべてのものに同じ操作をして同じようなものが作れるかとかっていうことは数学では非常に大事な概念です。で、えす、ー。とその定理 2.2 ですね。定理2 .2 は その簡約階段行列はまあ一時的に定まると、求まると。 いうことも言っています。やと最後に、えっと定理 2.3 がえっと教科書の39ページにありますけれども。 正方行列 A が正則であることの必要十分条件として A は有限この 行列の席で表せるということも言っています。 すみません。ちょっと低かっとかたで す, か、ね、すみ ま, せんでま あ, あの本来ですとこのそれぞれの性質 の, あの、まあ、定理のですね証明がきちっとできればいいんですけれどもあの、まあ、なかなか時間的に難しい面があるのとそれから多分皆さんからしてみるとそのじゃあ実際にそのこういった簡約 階段行列のの変形というのはどのように具体的に計算できるのかっていうですね、もう少し具体的な例を見せた方がいいのかなと思いますので、一応こういったことは事実として、ここで説明しましたので、大事なことですから、そういうことが成り立つという点だけは押さえておいてほしいと思います。ここまで質問ありますかまだ 人も若干いますかね、じゃああと残り5分ぐらいなんですがいやその実際にえっ、ー、とその簡約階段行列へですね行変形をするという、あのー、計算のデモンストレーションをしたいと思います。でじゃあいちょっとスクリーンを下ろしちゃいますんでいいですかね、あのー、すいませんがまだ映してない人はまたこの時間終わってから映してください。 教科書の38ページの例題 2.1 をご覧いただきたいと思います。で、まあ、ちょっとこのスライドなんですけれども、あのちょっと説明しますと、えー、とこれ、数式処理システムのマセマティカというソフトウェアを使って作りました。えー、とマセマティカというのを聞いたことある人ってどのぐらいいますかはい。 えー、とまだ、まあ、あの皆さん聞いた人は少ないかもしれませんけれどもあの、まあ、数式のいろいろな計算ができるソフトウェアですでこういった行列ですとか多項式の計算をしたり方程式を解いたり積分をしたりとあのいったような計算ができますですので、まあ、多分これからいろいろな時にこう使い出があるかもしれませんがまず見ていきたいと思います 大体このののぐらいの字の大きさで、見えますかで、えー、とマセマティカではあの、プログラムを、プログラムという方でもないですが、こうやってですね、こう自分 の, の必要なあの関数を定義することができますので、まずこの基本行列をこのように定義します。でまず最初に、その行列の第、えー、と J 乗の C 倍ですね、N 字単位行列の第 J 乗を C 倍するというあの関数をこう定義しまして、 例えば、これ、3次の正方行列の第3行の5倍をしますと、こういう形になります。で実はマセマティカの行列というのは、これ、行ベクトルを並べた形で表していますので、あまり見やすくないんですけれども、これを実際の行列の形で表しますと、このようになっていて、確かに第3行が5倍になっていますねで。次に2つ目の行基本変形として、その第 i 行と第 j 行の交換をする行列、 あの行列を定義しますでこれでこのエクスチェンジローズという関数を使っ作ってこれで5次正方行列の第3行と第5行を交換する行列を作りなさいっていうとあのこのような行列を出してくるんですけれども実際にこれを見て行列の形で見てみますとこの単位行列の第3行と第5行が交換された行列をあの出してくれますで3番目にその行列の第 i 行に第 j 行の c 倍を加えるというあの 関数もこのように定義しましまてで例として5、まあ、次正方行列を第4行に第2行のマイナス1倍を加えるようなあの基本行列です、ね、を作るとこんなふうになってで、まあ、行列の形ですと確かにあの第4行に第 2, 2行のマイナス1倍を加えるという形になっています。でまずこのようにしてこの基本行列をですねあの3つ 3, 3種類の関数を作 作るこれで実際にその教科書の38ページの例題 2.1 ですね、この行列 A を行変形で簡約階段行列にせよという計算を行います。えー、とまず最初にこの行列 A をこう定義しますで。これが実際にあの行列の形にしますと、まあ、A はこのような形でこう表されております。 で、教科書を見ますと、えー、とまず最初に第1行のマイナス6倍を第2行に加えなさいとありますので、えー、とそのため の, あの変換行列を作ります。これ Q1 としましょう。Q1 というのはこういう形をしています。実際にこれを A に施すためには、この A の左側からこの Q1 をかけます。そうするとどういう行列になるかというと、 あのこのようにちょうど A の第2行がですね消えるわけですねで今度は第3行に第1行のマイナス4倍を加えるってことですからこの3行1列の4が消えるような操作をします、まあ、こういう行列をかけるわけですねそうするとま あ, こうまあちょっとこれだと見づらいんですけれどもこれであの 3行1列の要素もうまく消えたことがわかります。で、今度は第2行がですね、これ全部7の倍数になっていますから、これを7で割りましょうって言うんですね。で、そのための基本行列を作りますと、これ、第2行マイナス七分の1倍するという基本行列になりますから、これ実際にかけてみます。そうすると、まあ、めでたく この第2行がですね、マイナス7分の1倍されていることがわかります。でこの第3行も、えっ、ー、と、これ3の倍数ですから、マイナス3分の1倍すると。で、同じように基本行列を作りまして、これをさらにかけます。そうすると、まあ、うまい具合にこうなるわけですね。で、次に簡約階段行列を作りますので、えっ、ー、と、第2行、 をまああのー、こうやって、を使って第1行を消すというような操作をあの行います。以、え、下、ー、同じようにしてあの操作が進むと思いますけれども、あの残り の, あの計算についてはあの、一応今日配った資料の通りあります。で、えー、とこのマセマチカというシステムはあの、皆さんのサテライトで、 使うことができますので、興味がある人は自分でやってみてください。一応、今日配った資料の PDF ファイルも同じように、いつもの場所に載せておきたいと思います。というわけでと今日は一応ですね、これで第 2.1 節まで終わったことにして、次はそのセクション 2.2 の逆行列の計算から。 聞きたいと思います。何か質問などありますでしょうか。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。